懐かしいねここいつもここからは二人で帰ってたよねそうだな毎日ここまでみんなでバカ言い合いながら帰ってきてさ踏切の向こうからは俺たちだけだったよなあれからまだそんなに経ってないのにな多分ねお月様なんだよ 人えに水血を持ちて眠ごろに空眼す関係講習か私ねゆうかみたいに文才がないからさありきたりな表現しかできないけどここにはもうないからだよでもここにちゃんとあるから マー君、手、繋がない。 客席はーいそれでは現代文の授業を始めます今日の授業は少し趣向を変えるわよ今朝のホームルームの時間でも伝えた通り文化祭でのこのクラスの出し物を演劇になりましたまあくじ引きだから許してね、えーえー、マー君どうこ先生すごいねうんパネーな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 あいや、どうや先生あのもしかして先週の時点でくじ引きの結果知ってたんですかん<笑>当たり前じゃないだからの宿題に決まってるでしょでもまあ不詳年齢も不詳そして美女で非常に頭も切れると噂のこのト子コ先生がもちろん それだけの理由で宿題を出すわけないでしょ年齢不詳って、確かもう 30… う斎藤くん先生はまだ…二十代…です Are you ok? い、い、い、さあ…ちょ、ちょギぎゅ、ぎゅ、ぎ痛い、痛いからアイアンクローほんま、やめてあ…えっと、確か、トウコさん来月、十一月の十日が誕生日でしたっけ こらちゃんと先生をつけなさいそうよ !28 になるわよしかもこのままじゃ一人寂しい誕生日って何人の年齢を誕生日ごとことごまかにいろいろばらししまったーイちゃん、去年クリスマス前日までは彼氏おったのになもう28なんだ28かちょうど倍やな。とおこちゃん 美人なのにとうこちゃん先生そのききっとそのうちいいことあるよたぶんだからあんたたち学校ではちゃんと先生をつけなさいってってえあれだああああ話戻しましょうかあ あ, あと バイトか抜かした真ジは後でしばき倒すから<笑>先週の課題の意義はね読解力をつけることですあなたたちも来年度は高校受験でしょ現代文の科目において最も重要な要素は読解力なんだけどこれは本来勉強よりも本を読むことで養われる力なの勉強なんて補助でしかないわでもね 本を読む習慣がない人に無理に読ませてもあまり意味がないのだったらきちんと基本つまり気象点結を意識して物語を書けば文章力が上がるのよそして文章力が上がれば自然と読解力も底上げされるってわけこの2つは面白いくらい比例するからねはい分かったらほら後ろから前の人に回して あーもしも原稿用紙をホッチキスし忘れた人がいたら言いなさいあとあらすじは手元に残しておくようにね紙こっちもらっていいああはいは い, いややばいんもしかしてしんじお前宿題やってこなかったのか<笑>えいややってきたらいいやけどだ<笑>はい集まったわねご苦労様読む順番は まあ、適当にいくわ呼ばれたら立ってタイトルとあらすじを読むようにねあと最後にどの話が聞いてみたいかを投票しますうーんそうね最終選考に残った4人には明日のお昼に先生の実家のいちごタルトでも持ってこようかしら学校でケーキなんてなかなかない経験だと思うわよみんな気合いい入れていくように<笑> はい静かにねあー言うまでもないことだけど他のクラスや先生たちには内緒だぞえらい人にバレたら先生割りとマジでめっちゃ怒られるからなそれじゃあ一人目はふうー緊張するよトヤ堂のいちごタルトは惹かれるけどでも一番手はやだよゆうか そういうのフラグっていうのよえーそんなこと言わないでよよっちゃんうんそれじゃあ一番手はそうね日向さんお願いしようかしらええまさかの私お一番手はかなか頑張れわーよかったまさかの一番それじゃあえっとその ひなたいきますタイトルは長靴に入った猫です内容はそのある日猫のミケランジェロは長靴を見つけましたよし入ろう抜けられなくなりましたえそれだけははい。 ミケが長靴と同化するまでの話なので怖いよっていうかもう最初からミケでいいようん、えー。な、なんかダメだった日向かなえ恐ろしい子ま、まあ猫は狭いとこ好きだよなうん。さすがはかなねかなちゃん話が斜め上すぎるよえー<笑>次は花村くん お願いしていいかしらえあ、は、はいうーん、パー君リベンジは任せたよマサイキ、期待してんでうん、まあ頑張るわタイトルはその、えっと赤ずきんさんです赤ずきんさんはい、ちゃんじゃなくてあらすじはその、昔々あるところに 赤ずきんという名の女の子がいました。その彼女がオオカミさんに里されて仏門に入るまでのお話です。仏門？赤ずきんちゃんお坊さんになっちゃうんだ。斜め上どころじゃなかったよ。本名赤ずきん。<笑>え、えー、っと、その、うん、いろいろものすごく気になるけど。 もう次に行きましょう。うん。シンジ読みなさい。ええー。ええー。じゃあありませ ん,、うん。絶対次俺やと思った。自分が一番腰ースコンやし。斎藤君、ブツブツ言ってないで早くね。それとも、また愛が欲しいのかしら握力いっぱいの。ははい。しゃーない。 正き骨は拾ってくれな<咳>、えー、それじゃあタイトルは「部屋とワイシャツとバスタオルと生き遅れたわたし」副題「荒さ女教師雨の日の部屋干し」「梅雨か!」へじとじとする梅雨の部屋干しされた洗濯物と。 部屋で干されてる紐の女かほうなかなかうまい隠喩表現ねはいありがとうございますほうほうところでところで斎藤君斎藤君少し聞きたい少し聞きたいんだけ ど, だけどこの副題のこの副題の女教師っていうの は, こ, ののうのはこれはこれはこれは私のことか私